阿蘇市で死者、行方不明者合わせて22人を出した平成24年の九州北部豪雨災害から6年となった平成30年7月12日阿蘇市で犠牲者の冥福を祈って追悼式が行われました阿蘇市の追悼式は庁舎屋上に半旗を掲げて午前9時から 市役所駐車場で佐藤市長をはじめ遺族や市民、市議会議員、市役所職員らおよそ80人が参列して行われました。そして、阿蘇市内一斉に鳴らされるサイレンに合わせて全員で黙祷を行い、九州北部豪雨災害で亡くなった犠牲者の冥福を祈りました。そして佐藤市長が 市民一人一人の防災意識の向上を図り、災害に強く安心安全な街づくりの実現に向け、力強く前へ進んでいく決意ですと追悼の言葉を述べました。6年前の7月12日、阿蘇市では未明から午前7時までに 459.5 ミリの大雨に見舞われました。この豪雨で、 外輪山の至るところで崖崩れが発生。阿蘇市では死者と行方不明者合わせて22人が犠牲となる大惨事となりました。今年も心配しましたですけど、なんとか困ったりですね、災害もなくてまあ安心してますけど、はい、一回だけ避難しました。そうですね、もう普段今の時期になるといつも。 6年前を思い出しますけど、同じような、ね、土砂災害とかが、うん、毎年のように起こってますけど、どこで起こるか分からんしですね、まだ遊そういつ起こるか分からんし、日頃、やっぱ早めの避難とかですね、また、足から の, あの避難の指示とかも放、放送とかですね。 やってもらうとありがたいですね。はい